穴を掘りまくって町を騒がした二人組はなんとビヨンダードからやってきたトリスニトタロとミスター・プレスだったしかもインターネットシティでも穴掘り事件が発生その犯人はマッハツルハ シ, だマッハツルハシおっと マハツルハシのやつ、俺たちを追ってきたのかあいつを知ってるのかマハツルハシは俺たちの弟子だ。弟子ウイルスにしては穴掘りの筋がいいんだ。礼儀も正しくてなかなか見どころがあるでござる。だから弟子にしたでござるよ。 やめろマハツルハシこれ以上町を壊すなマハなかなか腰を入ったいいふりださすが拙者たちの弟子でござるなそういう問題じゃないでしょマハおい俺だブランドマンだわからないのかマハ しまったんだまるで拙者たちのことを忘れてしまっているようでござるメットオールにしてはパワーが凄 す, すぎる何かの原因で暴走しているんだこのジャミさんいくら優しい俺たちでも我慢にも限界があるんだぞやめるんだマッハツラハジこれ以上暴れるならデリートするマッ、まあ タロ郎さん グランドマンの力を貸していいけど、どうするつもりだこうするのさ<ス>グランドマロスグランドクラ…クロスグランドマンより数倍は速い<ス>マッハマッハマッハマッハ アルファドッドグランドビーストクロスと中華を同時にドリドライブ、まあ、クロスビースト想像以上のパワーとスピードだこれでも手加減してるんだぜこれで事件解決ねマハズル星が現実世界電才タウンに現れた ああそうかマッハツルハシはゼロウイルスに感染していたのかゼロウイルスゼロウイルスに感染すると現実世界へ出現できるようになるんだマッハツルハシが暴走しているのもその影響だディメンショナルエリア展開、まあ 俺俺だ俺だ拙者たちを追ってビラスダーズン まともに食らったら怪我じゃ済まないぞその声、ネットに演算かへえ、はあ、面白いでござるな。<笑>二人は下がってて町への被害を防ぐためには、デリートするしかないでも、ドタロウさん達の消しなんだぞ仕方あるまい。ゼロウイルスに感染したウイルスを元に戻す方法は、まだ見つかっていないんだ。でも…マサエリクスプルトリプルスロットイン プログラムアドバン ス, ドラプルストロット地獄ホッケー あいつもまだまだだなあ。ツルハシを使ってホッケイを打ち返すくらいの根性が足りないでござるよ。ネット、お前手加減したな。だって…まあ、っマスター…マスタうわ油断した。 熱いやつあのおりやんろ、あこぶは拳で語る。あんなホーリーアやんど、あないがい。でこざる。あんなホーリーアーは熱いやんアナホリアりでは拳で 俺が聞きたい。 正気に戻しちゃった。ありえない。<音声>まあ<音声><音声> ビヨンダードに帰ったんだよ。よかったよかった。ったく、人騒がせなやつらだ。どこだ。うわ。うわ<笑>